次は、ベクターグラフィックス。で、ピクセルグラフィックとは全く違う絵の表し方として、図形の位置を、まあ、あるいは輪郭を、数値、あるいは数複で覚えておいて、絵が必要になった瞬間に、その複に置いて絵を生成して表示するという方法があります。えー、こういうモデルはですね、位置や方向の情報っては、まあ、ベクトルですよね。一ベクトル。で、ベクトルを用いて表すことから、ベクターグラフィックというふうに呼びます。 ベクタグラフでは、まあ、絵は円とか直線とか長方形とか多角形とか、比較的単純な図形の集まりで表すのは普通ですが、高度なソフトになると三次曲線とか VJ 曲線などが、まあ、数複に基づく曲線でもまあ大丈夫なの。でベクタグラフで絵を描くというのは、例えて言えば、無限に伸び縮み可能な針金で作った図形に、 スクリーントーンを貼って、好きな順に重ねていくようなものだと思えばいいでしょう。針金ですから、一回絵をこう作ってしまっても、今度は針金ですから、こう作ってしまっても、うん、もうちょっとこっちだたのでは、この針金ごとを持って動かせば動きます、うん。なので、後から変更するのが自由です。で、ベッターグラフスを用いた作画ソフトで代表的なものとしては、うん、イラストレーターがありますね。いられ。うん もっと簡便なものとしては、まあ、ドローソフト、ドローツールとか呼ばれるんですけども、例えば、パワーポイントの作画機能はドローツールになっと思います。それはなぜかというとえ、プレゼン用のようなので、後から位置を動かしますね。そのためには、えペイントじゃなくてドローの方がいいわけです。ベクターグラフィックスの、まあ、特質は、だいたいピクセルグラフィックスの裏側だと考えてください。 図形の拡大、複小快適重なりの順な変更などは、単にその変更に基づいて、絵を生成しながらだけなので、いくらでも自由に行います。また、絵が数複的に表されているので、拡大してもギザギザになることがないです。それから、絵の情報は座標や形などの情報なので、ファイルの大きさは変わらないです。また、小さくします。拡大、複小しても単に倍率という数字を格換するだけですから、 ファイルの大きさが変わらないというのも特徴ですね。それからね、弱点としては、絵の細かさとかは、ソフトに用意されている階帳とか模様の機能でだいたい決まってしまって、中間色とか細かい色は使わないことが多いですね。連続的に変化するっていうのは、そういう機能があれば使えます。かぼかしやにじみなどもなかなか、まあ、増えたないところがあります。で、ベクターグラフィッのファイル形式としては、 ポストスクリプトという形式がよく使われます。で、テフの出力にポストスクリプトを使ったんですけども、えー、ポストスクリプトというのはもともと、プリンターで出力するページを記述するための言語、ページ記述言語なんですけども、手で書くこともできます。で、ー、あと、PDF。PDF というのは皆さんがよく使うと思うんですけども、ポータブルドキュメントフォーマットは、ポストスクリプトの技術を土台にして、えー、よりコンパクトになるように作られています。 PDF はですから、印刷形式の文章を配布するのに有用です。その他、ウェブページの中に図を入れるときはですね、画像ファイル、ピクセルグラフィットも入れられますけども、SVG、スカラブル・ベクターグラフという形式を入れることもあります。これは、えー、ベクターグラフィットじゃあ、ポストスクリプトの話をもう少し詳しくしたいと思います。先に述べたように、えー、ポストスクリプトというのは、ベクターグラフィットのファイル形式ですけども、 正確には言語でもあるんですね。で、言語なので、その言語の記述をテキストエーターで書くこともできます。で、今回は、ポストスクリプトファイルを、えー、まあ、こういう形で書いてもらいます。えーえー、パーセントビックリ p s アドビ2 0、えー、これは最初にどのバージョンかっていうのを最初に書くんですね。これはポストスクリプトであるということを表した行です。それから次にですね、パーセントパーセントバウンディングボックスコロン、 ロゼロ四百0 0この0048300っていうのはですね、この、絵の範囲を、この、えー、00、右上が大きい絵だと。この座標の範囲に絵を描きますよということを表しています。ね、の絵の範囲を表しますね。で、この400とか300とかの単位は何かというと、ポイント。1ポイントは72分の1インチですね。 1インチはだいたい 2.5 センチぐらいあるんですね。だか ら,、ねだから、まあ、72分の1インチっていうのは、えー、72分の25ミリメートル、mm。で、何がいいかというと、ポイントというのは、えー、まあ、こう、削除したりするのにちょうどいいぐらいの大きさだですね。そこで、この後、ここにサバ玉な図形を入れて、最後に小ページという行があります。これはですね、プリンターに置いたときにここで、えー、ページをプリントアウトする。 という命令なんで、プリンターで出すことも考えて、最後にこれを入れます。で、ポストスクリプト の, の中に入るものは何があるかというとね、様々な命令が、えー、やっぱ書きます。言語なんですね。で、例えば線を吹くのには、次のコマンドです。new pass っていうのは新しい線質を返します。それから、xy move to。この xy はこの座標の値なんですけども、えー、そうすると、ペンボを指定した座標を xy に移動します。 それから特に XYLINE2 っていうと、えー、さっき指定した位置からこっちの XY までのようにします。まあ、線を登録してながら移動しますで。登録するっていうのはですね、えー、ペンを登録した後、最後にこのストロークっていう命令を使うと、初めてビット、線が引けるんですね。あとはですね、線の幅も指定できます。ダブルセットログミー で、えー、ダブルの単位は、また、ポイントですので、まあ、太くするのには、例えば、3ポイントとか4ポイントとかしたらいいと思うんです。